こんにちは。筑波大学のアランヤです。このビデオが、プログラミングチャレンジ第6回グラフ。今回が、ドライクスター法についてお話しします。みなさん、こんにちは。今回のビデオでは、えー、とシングルソースショーテストパス、まあ、つまり最短経路についてお説明 し, します。最、まあ、短経路の問題の定義からいくと、あるグラフに対して、 頂点 S、ソースから頂点 T、目的の、えー、と経路を探す問題となります。それでその問題が、えーとまあ、重みの足し算ができるだけ低くしたい。ですね、まあ、つまり短いパスが S から T に見つけたいということですね、まあ。グラフが unweighted の場合、つまり変に重みがない、それとも全ての重みが同じ場合ですと、 あの、BFS、幅寄り探索。まあ、これは先週の、まあ、前回のビデオで見ましたですね。このオグリスムで使うと十分です。BFS がソース頂点、なんか VS で始めて、で、BFS が、えっと、まあ、距離、順番で他の頂点を、えっと、訪問するので、目的頂点にたどり着いたときに、まあ、それは最短経路だとわかります。 実装を見ると、ま、あこんな感じですよね。あの、P が、その、パスの、あと、まあ、ヴェクトになります。ですね。で、えっ、ー、と、Dist が、あと、まあ、あソース頂点からの距離です。ですので、DistS がゼロ。で、Q が、まあ、あその BFS、幅寄り探索の次を訪問する頂点の Q です。で、最初は S を p u します。 で、まあ、先週も見ましたんですけど、Q がエンプティではない場合だと、これをループします。まずは、えっ、ー、と、U が、えっ、ー、と、Q の一番上にある頂点をポップして、で、U の辺をすべてを、あの、訪問します。ですね。V が、えっ、ー、と、その、アジャセントリスト、ま、辺で、えっと、次の、U からの次の頂点をチェックして、で、えっ、ー、と、まだ、リストが記録してない。つまり、V が、えっ、ー、と、 な, ないときですね<咳>あの。V はまだ頂点、えっと、訪問してないですね。で、その D の Vist が DistU プラス1だけになります。つまり で, す、ねでえっと、V のパレント、親が U にして、それはなんかパスを記録してるんですね。で、えっと、V をなんかあの Q にパッシュします。これをループすると、グラフの、えっと、S からすべての頂点を訪問します。で あの、この BFS が終わった後に、プリントパス、この関数で、えっと、その最短経路を印刷します。まず、あと、U から、えっと、終わった。なんか、これは、なんか、後ろから、えっと、印刷しますね。再起で、後ろから印刷します。で、U が、えっと、スタート頂点の場合だと、まあ、これで終わりですね。これを、なんか、プリントして帰ります。U はスタート頂点じゃないと、あの、まあ、その U の親を訪問して、 で、その U のを訪問した後に U を印刷します。はいまあ、BFS、幅よりの作は、まあ、前見た通りにあと実装がすごい短くて簡単ですので、まあ、できるだけこれを使いたい。だけど、えっと、グ, ラフがおグラフの辺に重みがついてると、えっと、BFS が間違っている答えが出る可能性が出てきます。 まあ、あ例えば、このグラフを見て、ま、あ見てる通りに、えっと、重みに、えっと、ちょ、えっと、えっ と, と変に重みがついてま す, すね。で、BFS で、えっ、ー、と、スタートから E、なんか、これすみません、これは T じゃなくて E ですね。スタートから e にの最短経路を探すと、えっと、BFS の最短経路がこれです。でも、重みを考えると、この、この経路の、えっ、ー、と、サイズが9で、実際の最短経路はこれですね。6と 2ST。 これの重みが8。このパスの長さが8。ですので、あと重みを考えると BFS が必ずしも正しい答えが出てこない。じゃあどうするかというと、あの最短経路の基準のアオグリスムがダ イ, ダイクストラ法です。ですね。ダイクストラ法の基本的な考え方はグリーディーですよねあの。ダイクストラ法はグリーディー法です。で、なんでグリーディーかというと、 あのダイクストラ法では次訪問する頂点がスタート、超あとソース頂点の一番近いあの頂点を訪問するです。一番近い訪問して一番近い訪問してようやく、えー、と目的頂点を訪問するときに、まあ、それは一番近い、えー、と経路で、えーとまあ、あと目的頂点を訪問します。 まあ、実際のダイクストラの実装方法はたくさんあります。ダイクストラは、あとその方法、ダイクストラ法を提案したときに、その、まあ、この実装はこれですとかって言ってなかったので、実装方法はたくさんあるんですね。今回紹介するのは、プライオリティ q を使ったダイクストラ法の実装方法。これはね、BFS と全く一緒で、の BFS の Q をプライオリティ q に書き換えるだけです。ですね。 なぜかというと、プライオリティ Q で, で、そのプライオリティ Q の順番が距離ですね。あの、距離の順でプライオリティ Q で BFS を実装すると、次訪問する頂点が、あとその一番、ソースから一番近い頂点になります。なお、C++ で実装しますので、ちょっと一つだけ の, あの最適化をしました。あの、C++ のプライオリティ Q が、あの、頂点を 削ると、頂点をアップデートすることがちょっと時間がかかりますので、それを避けるためにしないですね。あの、しなくていい操作をしないことは、まあ、レイジーってあの言いますが、では、これはしなくていい、えっと、まあ、消さなくていい頂点を消さないことは、レイジーディリーションって言います。ですので、あの、まあ、あの、基本的に、あとその、大きなパスはディリートせずに、 プライオリティ Q が、まあ、短いパスはまずにやってくれるので、それに信じて、あの、大きなパスを、えー、と消さない。まあ、実はこれを扱います。必ずしもこのレイジ ー, でレシレイジーの操作げ実はできないんですが、今回のオゴリスムはこれは問題ないです。では、プログラムを見ると、こんな感じです。まあ、このプログラムと前の幅より探索のプログラムを比較してください。 まずが、えっ、ー、と、訪問の目的は、前は V だけで訪問したんですけど、今回訪問頂点が2つの情報が必要ですね。まずが距離。これはなんか、あの、プライオリティ Q を順番を作るためです。で、次はまあ V ですね。どの、どの頂点を訪問したい。で、プライオリティ Q を作ります。ですね。で、プライオリティ Q を作った後に、まあ、あの、幅より探索と同様に、まずは頂点 S、スタート頂点を勃止します。 で、スタート頂点の距離がゼロです。で、プライオリティ Q が、あの、エンプティではない間に、あの、ポップします。じゃあ、まずは、あの、DU をポップして、D は、D は距離で、U は訪問すべきの頂点です。で、この D が、今、登録、U について、U の登録した距離より大きければ、まあ、スキップします。ですね。この U がもっと短い経路をしてますので、あの、この辺を、あの、 訪問する必要はもう一度訪問する必要はないですね。そうじゃなければ D が短ければ、じゃあ次は U の変異をチェックします。ですね。で、U の距離プラス変異の重みをチェックして、V より短ければ訪問する。V より大きければ、この経路が v 今, 今まで知っている V の経路より大きいなので、これもスキップします。このスキップがまあその Lazy Deletion。 の実装です。で、まあ、スキップしなかった場合だと、の V の距離をアップデートします。で、えー、V を、えー、とプライオリティキューにパッシュします新し、えー。新しい距離で V をパッシュします。これちょっとあのシミュレーションをしてみましょう。あ、これは消して。まず、<咳>このディストの上、この上にディストの、ここね ここで D を作りましょう。で、ここでプライオリティ Q を作りましょう。プライオリティ Q が Distance と V。で、最初は PriorityQ を2と0を入れます。で、二あと Distance0 で頂点2を入れます。ですね。あと2。で、えっ、ー、と、2の距離が 0、1、2、3、4。で、2の距離が0ですね。で、2を訪問すると、2の辺は3つですね。1までの距離が2、3までの距離が7、0までの距離が6。ですので、距離2が V1、距離7が V3、あ、すいません、距離6が V0、で、距離7が V3。 で、これ3が、えー、と7で、0が6で、で、1が2。で、次は、えっ、ー、と、2、1を訪問します。2、1を訪問すると、二1からの頂点が2つ。えっ、ー、と、3の3と4の6。で、3の3が、えっ、ー、と、2プラス35。5より、7より小さいので、3の距離が5になります。ですね。で、ここで、えっ、ー、と、 新しい PQ になりますその。新しい PQ が一番最初が、えー、と5と3 と,、えー、と6と0で7と3で4が2プ ラ, スプラス6が8なので8ですね。8と4です。まあ、これはね、なんかあの3の頂点がプライオリティ Q に理解がありますよね。あのディリートしなかったということを気をつけてみ、えっと、てください。 リリートは必要はないんですね。この実装だと。で、次は、あと五3を訪問します。53を訪問すると、3から1つの辺だけあるんですね。と4まで。で、と5プラス5が10。で、今の4の距離が8なので、あの、これが、えっと、まあ、これをスキップします。で、次は60。60が、えっと、ほん、えっと、辺が1つだけありますね。この辺が4から1なので、7になります。 7は8より近いなので、ここは7になりまして。で、えっと、4から、えっと、頂点がないから、えっと、まあ、これで終わりです。で、七三を、次は7三を訪問する。でも、3の距離が5なので、この7が大きいなので、この訪問をスキップする。で、次は四と、えっと、八距離で4を訪問する。でも、8の距離が7なので、この訪問をスキップして、アゴリスムが終わりました。 これでなんかその最短経路が分かりますですね。0までの距離が6、1までの距離が2、2までの距離が三、3までの距離が5と、4までの距離が7です。では、これ消します。はい。じゃあ、次行きましょう。まあ、あの、SSP が、えっと、いろいろ本当に、えっと、すごい、 ベイリーなオーグリスムなので皆さん覚えててほしいと練習問題であの S ダイエクストラ法を実装してくださいというような問題があるのでそれをぜひ試してみてくださいただし、えっと、プログラミングチャレンジに行くとダイエクストラを実装してくださいということじゃなくてなんかこの課題を理解してでと こ, のこの課題の中で何が経路 何が変グラフですね。何が変それを考えるべきだから そ, れはそこは難しいところですね。じゃあ、それについてちょっと一つを見てみましょう。この問題を見てください。これはフータンク。これはね、今回の問題じゃないんですけど、この問題はすごいあの勉強になると思います。この問題の目的が S 頂点から目的頂点までの最短経路を探してください。 ただし、最短経路の意味が、えっと、このルールに従います。まず、頂点 i から頂点 j に行くと、えっと、eij の燃料が必要。ですね。eij の燃料が必要。例えば、s から t に行くと5リットルが必要。s から a に行くと1リットルが必要。で、えっと、燃料を買わないといけない。 それぞれの町には燃料の値段が変わります。例えば S で燃料の値段が4、A で燃料の値段が6、B で燃料の値段が1、T で燃料の値段が0。まあ、T は目的頂点なので、これをちょっと、まあ、忘れて、まあ、このグラフの中で一番燃料が安いのは B です。ですねあの。燃料の値段が1です。ですので、できるだけ燃料は B で買いたい。 あと、あの、まあ、車ですね。車の話なんですけど、車のタンクの中で、キャパシティがあります。キャパシティは C。なので C 以上の、えー、と燃料が買うことができない。では、えっ、ー、と、ちょっと試してみると、例えば ST 直接で行くと、S で、えー、と5リトル買わないといけない。で、S の値段が4なので、このパスのコストが20になります。 で、逆に、このパスを考えると、まず S で2リットルを買って、で、それはコストが8。で、直接2リットルで B まで行きます。ですね。で、B か ら, B から T が、えっと、5リットルが必要。ですので、B で5リットルを買って、これはあとプラス5。だから、8プラス5、13ですね。あ、すみません。8プラス、あ、これ、間違ってますよね。 すみません。これは、この数字が全然間違ってます。あの、S で2リートルを買って、B で5リートルを買う。ですので、すべてのコストが13になります。九じゃなくて。でも、まあ、13でも20より安い。ですよね。ただし、えっ、ー、と、前の、前のダイクストラで、これを解けないんですよね。まあ、実は解けます。何かすればかというと、グラフを、 ちょっと変えれる、変える、まあ、結構変える必要がある。ですね。じゃあ皆さん、ちょっとあの、今、ビデオポーズして、このグラフはどうやって変えて、前のダイクストラで、と、解けるのか、考えてみてください。いいですかじゃあ、ちょっと 解, と解説しましょう。前のダイクストラが、まあ、ここのグラフを見ると、変異、えっと、 重みがあるんですが、なんかその頂点にも重みがありますね。これはまず問題です。あと、この重みとこの重みをかけないといけないんですよね。あと、なんかそのキャパシティとか、あとなんかどこで買うのかっていうことがあるので、それはすべてなんかダイエクストラを考えると、ダイエクストラがなんか辺に重みがあるということだけで、まあ、重、えっと頂点で重みのダイエクストラもそんなに難しくないんですけど、でも辺と重み、えっと頂点両方が問題なので、 どちらが集中したいですね。それを変更したい。では、その変更のルールを見ると、次の材料で行きましょう。このルールでグラフを変換できます。まず、VI の頂点が、頂点のセット、VIF に変える。VI0 と VI1,VIC ですね。これ何かっていう意味かというと、VI0 がえっと VI 頂点で燃料が F が持てる状況です。 ですので VI1 が頂点 VI で燃料が1。VI5 が頂点 VI で燃料が5。っていう意味です。で、そう考えると、同じ頂点、同じ町にいて、燃料が変わると、その辺の重みがその燃料のコストになるんですよね。VIK と VIK プラス1がコスト PI の辺があります。これはなんか燃料を買ってるっていう意味です。 で、次は VIK と VJK-W ですね。つまり S から A 行くととか S から T 行くと。これはね、なんか斜めで、えっ、ー、と、その頂点の変更、あと燃料の変更を考えられる。ですね。例えば I から J が W の燃料が必要なときに VIK から VIK-W の2変がある。で、この重みがゼロです。なぜかというと、なんか燃料を使ってるけど燃料を買ってない。 だからまあゼロで、移動することができますでこのルールを使うとダイクストラでえっと走れるアルゴリズムを、プログラムを書くことができます。ですね。あのまあ、ちょっと気をつけないといけないのは、まあ、見てる通りに、頂点の数も増えます。で、辺の数も増えます。どれくらい増えるかというと v かけ、V は V×C になって、E は E×C になる。 ですので、V と E と C の数字をよく見て、あの、この辺、なんか問題に対してこの変換は大丈夫かどうか。まあでも、ほとんどはこれを考えながら、あの、頂点と辺の数を決まります。まあ、ちょっと、あの、まあ、あの話だけで分 か, らな分かったかが分からないんですけど、ちょっとだけなんかその変換を見 せ, て 見, 見せます。グラフを全て変換はしないです。 でも、例えば、あの、この s4 が、例えば c がえっと5にすると、えっと、スタートノードは実際に、えっと、s、えっと、s0。で、s0 から s1 ですね。で、このコストが4。で、s1 から s2。で、このコストも4。で、s2 から s3。で、このコストも4。で, で, 4ですね。 で、例えば A に行くと同じですね。A が、えっ、ー、と、A0。で、A0 から A1。A1 から A2。で、A0 から A1 のコストが6。A1 から A2 のコストが6。で、A1 から A3 のコストも6。で、あと、S から A の1リットルがかかりますので、 S1 から A0 に行きます。で、このコストが0。S2 から A1 に行きます。このコストも0。S3 から A に行きます。このコストも0。ということが、えっ、ー、と、S から A だけ行くと、コストが4ですね。4プラス0になります。で、次を B で行くと、同じですね。えっ、ー、と、B0、B1、 B2 で、このコストが1ですね。燃料のコストが1。で、ここの人なんかコストが1なので、ここが0、ここが0、ここが0。で、これを見ると、S から B に行くと、一番コストが低いのは、なんか、ここは4、で、ここは8ですね。で、ここが0、ここが0で、B にたどり着いた。逆に、ここで行くと4、4060。このコストが10になります。 で、逆に、これに4回、4、8、12、00。で、ここ B についたけど、たどり着いたんですけど、あの、コストが0。で、あと、ちなみに、えっと、目的、例えば目的は B であると、じゃあどの B にたどり着きたい B, ?B0、B1、B2 で作られたい。その時だと、なんかそのシンクノードを作るといいんですよね。じゃあ実際の目的ノードが、このシンクノードを作って、 複数の目的から真空の目的に全てをザルにつなぐ。目的が複数がある場合だと、その真空ノードを作ることがいい。同じくスタートが複数の場合だと、例えばスタートが複数の場合だと、そのメタスタートですね、を作ることがいい。メタ。 こういうふうになんかグラフを変換することがまあとても重要なので、えっと、いろいろな考えてみてください。あのグラフの問題を解けるときに、まずグラフはどういうふうに表現すればいいのか。必ずしも、えっと、課題が説明しているグラフがそのままで使うんじゃなくて、ちょっとグラフを変えるとアオグリスムが実装しやすくなることがあります。じゃ、これを消します。 はい、えー、っと、今回のビデオがここまででした。次のビデオが、ベルマン・フォード法を説明します。皆さん、ご清聴ありがとうございました。